おチームサマージッパーと申します今年の演舞は毎年恒例の三三七拍子だけではなく皆さんが み, みんながまとりを持ってええー、じゃないかええー、じゃないかと歌うシーンがございますぜひ皆さんもご一緒にご賞和をお願いいたしますよろしくお願いいたします<笑>それでは参ります は踊り子はみんな、準備はいいか浦和<笑>でよさこー 会場の皆さんに礼、ありがとうございました。